神宮寺ゆ太た25のグループ脱退まで残りわずかとなった KNG&PIS。映画のプロモーションの関係で今週に退場する騎士以外は脱退と同日にジャニーズ事務所も退場し、キンプリは長瀬恋24と高橋海人24の二人組ユニットに生まれ変わる。 騎士、平野神宮寺の今後の芸能活動の予定などは正式に発表されているわけではないのですが騎士や平野は今後も俳優業への期待が集まっています。また、神宮寺はライブの演出を担当し、高評価を得たこともあるため、今後もクリエイティブな裏方の仕事へも意欲的なのではないかとも言われているんです。芸能関係者。とはいえ、 これまでトップアイドルとして多忙を極めてきた3人だけに、退場のうちしばらくは少しゆっくりとした過ごした方をする可能性も。かつて金プリの5人がエンターテインメント情報誌 QLAP。音楽と人2021年11月号に登場した際に10年以上ハマっているものは との質問に答えていたのですがそこに今後の三人の過ごし方のヒントのような言葉が詰まっていたんです。前での芸能関係者。四角騎士の憧れのペットに神宮寺の一生めでる宣言。同志の中でリーダーの騎士は、友の頃からアロワナが好きで熱帯魚のお店に通ってずっと見てた。 お金持ちの家のでっかい水槽で優雅に泳いでいるイメージがあって憧れの魚だったんだよね。今も飼いたい気持ちは変わらないんだけど、俺には生き物を育てる心の余裕がまだなくて、自分のことで精一杯、自分すら飼い切れてない、しょう。と、熱帯魚の中でも人気の大型淡水魚への憧れを述べています。 多忙を極めていた当時は生き物を飼う余裕などなかったかもしれませんが、ひょっとしたら念願のアロワナを飼育できる日も近いかもしれませんね。前での芸能関係者。一方の神宮寺は10年以上ハマっているものとして以下のように大好きな乗り物をあげている。車とバイク。本格的には5年くらいだけど、 考えたら幼稚園の頃から車好きで、車種も完璧に入れていたからね。しかも当時から昔の車が好きで、いつか乗りたいと思ってたな。これから一生をかけて欲しかったものを集めていくつもり。一度の人生、絶対に欲しいと思ったものは手に入れる。そして一生をめでるよ。四角平野は一生踊り続けるのは無理かな。 旧車が好きだと答えている神宮寺も今後はじっくり大好きな愛車を探す時間が取れるかもしれませんね。また平野も同じく車が好きなようです。ただ平野は車とダンスかな。ダンスは今も普通に好き。仕事でもあるけどほぼ趣味みたいな感覚。だた一生踊り続けるのは無理かな。だってもうちょっとしんどいもん、しょう。 ストレッチやアフターケアとかをしないからなんだけどね。した方がいいのはわかっているんだけど、今は好きな時に好きなだけ踊るのみ。と、彼らしい答えが、小。平野は大好きなダンスを踊り続けるため、ソロになってものんびりとはしていられないかもしれませんね。前での芸能関係者。三人のこれからには夢と希望が溢れている。 近く、車で旅するキンプリメンバーの仲良しショット。僕らのグリートジャーニーの撮影で車に乗り込む5人。いつかは神宮寺の愛車でドライブ。なんて日も。